えこんんにちは黒でです尾太子さんですさもうこのアンスの「宇宙のファンタジー」という放題がついてる曲ですけど、はい、壮大なヒット曲ですが<笑>これ本当にね今のご時世にはもうぜひ聴いていただきたい歌っていただきたいということで、うん、今日からは僕も一緒に歌を歌うんで、えー、皆さんも 一, 一緒に歌ってみて、えー、発音頑張ってやってみていただきたいなと思いつつ。 じゃあもう早速ですけどここから行こうか。うか Every man has a place.Every man has a p l a c e h a s h a s h a s h a s h a s h a s h a s h a あ,、えっと、has. Has. Has. あいいじゃんいいじゃんもうあ a s い a s h a s h a s Every man has a place. Every man has a place. お、そうそう。すごいもうなってる。なんかあのもうなってるよ。In his heart, there's a space. In his heart, there's a space. Ah, okay, okay. In his heart. In his heart. これね、ハートってね、案外開いていいんだよね。In his heart. In his heart. Heart. Heart. ああ、そっちそっち。There's a space. In his heart, there's a space、うん。う place と space がインフんで ね, ね。うん。歌いやすいね。そう。a's の a がこう大きく聞こえると綺麗に聞こえる。あ, あ。place space。そうそう a ね、うん。There's a space。There's a space。そうそうそう。And the world can't erase his fantasies。And the world can't erase his fantasies。 そうだね。and the world why y、うん、c a n t c a n t もうちょっと開けるかな。can't.can't can't, can't, can't, erase.can't erase. あ、そうか。そのね。e r a s e エレース。エレース。あ、もうちょっとあるいるな。エレース。そうそう、なんか、エルぽく聞こえてるかも。エレース。エレース。エレース。レース。race. race. エっちそっちイス。ケ、うんね、ン e ィエレイス。ケンティエレイス。ケンティエレイス。ケンテ a エレイス。ケンティエレイス。エ s イス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレはス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。場所があるレあ、ス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。エレイス。うんここ ブーバが、まあみんなの人まあ全員が世の中の人全員がで一人の心の中に、うんうん、なんかちょっと取っておいてある場所があんね、うん、スペースはだから宇宙じゃなくてこう空間みたいな感じもそうマッシュレースのスペースも同じ意味、うん。特別な場所があってエンドはをケアティレーシスフェアとしどんなその世界中何をもってしてもあのこのこの人のこの男の人の ファンタシーつまり幻想っていうかイマジネーションっていうかそういう頭の中の想像幻想を消すことはできない。消すことはできるこのワールドっていうのは普通の世界ってことね。そうやね。and the world can't erase.、うん、どう 何, 何をもってしてもっていうような意味や。何をもってしてもっていう感じな、ねうん、世界はこの世界はこれを消すことができない。うんうんで これがここに書いたや私が何を言ってたかというと た, たえちゃんが大いちゃんの知り合いの女の子が男の子にもらったラブレーターそうみたいな も, もうつきあっててんけど多分バレンタインズデーのギフトなんてカードかなんかやなそ、ねうんで私がイギリスに留学に行ってるとこ友達の女の子の友達のところに遊びに行った時に、うん、そ の, の彼氏からもらったであろうカードがお部屋に。 ハッてやっ て, あってそれを見たら「You occupy a special place」って一行目に書いてあって「ふ、うん、む」と思って読んでて二、うん、行目に「In my heart」って書いてあって、うん、<笑>あらなんてロマンチックなと思ってうね occupy はあのまあ埋めるとかそのなんか占たすみて埋める領、料、うん、を閉めるみたいなそんな感じ、うん、そこをここをグッと場所を占めてる感じ 特別な場所を君は占めているよ、うん、僕の心に心心の中のスペシャルな場所を君がこう全部こう占領してすごくのロマンチストな こ, こうインマイハートがなかったらなんかあんたが忙ってるぞインマイや場所 place なんかあのめっちゃいい部屋にいるなみたいな感じなああなるほどね<笑>いい場所もいい場所人気パークパイだからねなんかこうなんか などう何が言いたいやろうって感じになるけど、インマイハートが後で来ると思う、なるもうなんて素敵な文章やろ、これ。あーなるほど。ぜひ皆さん使っていただきたいということで。はい、っ て, いいってはいっご紹介していたと思ます、はいま。なので、まあ、一応か、ね、ざっと安くしてもらうと、みんな心のどっかにまあ場所があって、それそこにファンタジーを持っているということやねそのファンタジーは、ね、まあ世界中の何を持ってしても消すことはできないということ ね, う ね, うね。はい。じゃあ、A メロ1回分ですね。はい。はい、次。 次の、a、メロ。Take a ride in the sky.Take a ride in the sky.Ride.Ride.Take、うん、a ride in the sky.On、uh, our ship, fantasy.On our ship, fantasy.Okay, s h i p s h i p そうそうそう。ここがいい、e、じゃなくて。 えの方ね、シェア、シェああそうだね、シェアもうあええんて言うかな、シェア、ね、決して一歩ではないっていうことだけはあれやな、On our ship, On our ship, Fantasy, Fantasy, All your dreams, All your dreams, <笑> w i l come true, Will come true. まあ、right away、right away、はいじゃあ今の right away よかったよ。えっと、Take a ride in the sky.Take a ride っていうのはなんかの 乗, 乗っている。乗り物に乗る感じやな。そうそうそう。何でも Take a ride。車に乗るでもそうやねんけど、うん。Give me a ride とか、i give you a ride と か, か、うん、たら乗せ て, てあげるよみたいな。Take a ride は乗る。もう本当にちゃん単純に乗るって感じ。Take a ride in the sky。お空でなんか乗ろうと、うん。何に乗るかっていうと、はい 僕たちの船、ファンタジー、ファンタジー号って感じかな。ファンタジー号。でもファンタジーって言わずにファンタサイって言ってるのは、僕がスカイと か, か, かけたいから。そうそうそう。アラーシッシュ、フェルサイ。私、船の名前っていうふうに理解してるけどね。ファンタジーという名の船、宇宙船に乗って、宇宙ってのは心の中の宇宙やねんけどね。 の心の中の空を旅するっていう意味で<笑>。ファンタジ ー, ー、sky, ownership, fantasy, all your dreams will come true. そこではもう自分の夢は全部すぐにかなう、right away。あなたの夢は、えー、まあ、will come true は皆さんよく知って。ライダーすぐに叶うとね。そうその夢の あ,、はい、あのファンタジー号に乗っていく幻想の世界では、心の中の世界では。 And we will live together. And we、we'll, and we and we will live together. So so live live. So, live. So, so, so and we will live together. And we will live together until the twelfth of never. Until the twelfth. o イマト o ーフ、ジョー i アタワー。あの、アーヴォ v e スウェル・ウィル・リング・フ i ーエブラ。アーヴォイセスウェル・リング・フ As one, As one.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 Uh, forever. forever as one as one あとねこれ歌 の, チッなんのあの歌のあの ヒ, ヒントっていうかテックやねんけどあのゴスペルの人とかよこれ言われんねんけどでもみんな一般的に歌を歌う人は、うん、ER forever とか、うん、r とか E だったら彼女の、うん、HR の R をね 極力ソフトにするした方がオープンに終われんねんねだからフォ r エ v e r って言うと「る、うん」ーで終わっちゃうから、うん、歌として綺麗に響かへんから forever、うん、もう軽くていいねんね、うんうん、そうそうそうそうそうした方が歌は綺麗に聞こえるっていうあのシンガー鉄則みたいなのがあ る, んだけどな<笑> あ, るあるみたいなやつね、うん、そ, う そ, うそうそういうのをやっや た方がいいいかもしれないけれど、okay. それは日常会話ではもうちょっと r 入れるみたいなところ。うんうんうんうん、これは意味は、And we will live together.、うん、もう一緒に生きていくよ。うん、一緒に生きていくよ。We will live. Until the twelfth of never.、うん、これは何年これやねん言わ他のな他のものでこの言い方読んだことはないけど、でもその never とか、forever とかは永遠にと変わらない、うんれえ。ネバーランドも言うもんな。そうそうそ う, そうそう。そうん。でいうののさらに、The t w 12th だから十二日。12日、うん。一月十二日だから January t w e l f t h みたいな。これは The t w 12th of Never だから、Never、うん、の中の十二日みたいな感じで、うん、要するに早い話が永遠っていう。ううん、うん、うん、うん 永遠の十二日目のところまでずっとってことい一緒に。そうっていうみたい、うん。早い話がもう一生終わらなくずっと僕たちは一緒に生き続ける。うんうんうん、でもって、our voices、僕たちの声は、うん、Ring っていうのは、なりわたる、なり響くって感じ。うん、Ring リンリンリンってなり響く。そうそうそう、もう響き渡る、together,、うん I'm、forever as one.、うん、一つになって、僕たちいろんな人の、僕たちって、our voices が You and me なのか、エヴェバディなの か, 分から、あわかんないけど、まあ多分すごいみんなのことやと私は理解してるけどね。一つになっ、ね、一つになって、もう要するに争いのない穏やかな平和な世界でく一つになって声が鳴り響くみたいなその心の中でよ、うんうんうん。なるほど。なんだよ。なかなかこう、<笑>精神的な感じや ね, やね。はい。なんかいろんなことが、 世の中で例えば1977年だからこれもだから70年代のそのいろいろ世の中政治とか、ね、差別とかあって腹立つこととかいっぱいあるけれども心の中では常に自由になれるとかそういうあのなんか文献読んだらこう何だ っ, たっけモーリス・ホワイトが<笑>これはあの現実逃品 に書いた歌だとか、言ってるのがあって、うんうんうん、も、う世の中がひどすぎて。うん、こういうの、僕たちには必要だからみたいな。なるほど。現実逃避、のツールをいろいろあるけれどもね、これは心の精神世界の現実、うんうんうん。そうそうそう、っていう意味やねんで。Yeah. なるほど、じゃあ、二番行ってみましょう。オーケー、二番。はい、えー、っと。every thought is a dream。every thought is a dream。あ、そう、thought。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 r リームはね、r リームとかストリームとかごっつい難しいから、これはもうあのサラッとなんですけども。うん、イーってイーって綺麗に言うの実は案外難しくて、うん、私らは r リームって言って r e a ムみたいに言っちゃうことが多いのね。dream dream dream d r リーム、dream リーム、a m ーム、ドリー d r e ー m ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリーム、ドリー r u s h i n g by in a シ t r e a m r u ー h i シン by in a stream。は, はいはい、by スチーム。バシンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシン o イエナスチ i n g シンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。d o ンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシンバイエナスチーム。バシンー 夢である。rushing by in the stream. その夢っていうのは、お小川やんか、うん。小川をこう次々と流れていく夢。そ、う、れ、ん、にその夢が湧き上がってはどんどんこう流れていくっていうか、いろいろこう夢が思い湧き上がる。そういうか、うん、b r i n g i n life to our kingdom, kingdom of doing。 こうちょっと難しいけどさ、うん、our kingdom of doing っていうのは、うん The、doing というのは行動する、やる、うん、行動を起こすことの僕たちのこのキングダムを。まあ、キングダムって王国やけど、要するに僕たちの世界っていうか、でも、キングダムっていうぐらいだから、こう、自分たちがこう自主性を持って、あの、しなんと知る、自主性を持っている。 土地<笑>ていうの<笑> 人, 人にやらされているとかじゃなくてこう自分が誇りを持って生きているとか、ねうん、そうそういうだ行動を起こすそういう世界に命を吹き込むのは何かっていうと夢<笑>そうだから。何が言いたいかっていうと行動を起こす根底には常に夢があってだから夢が行動につながるって言いたい。 えー、いろんな考えが夢であってそれがこ う, うまあ一、えー、つ一つの夢が湧き上がってっ て, 流れ て, って湧き上がってってそれがそういうことが、えー、命をその行動を起こす王国に持っていくということそうそうそうそうそれ で, でどんどんそういのいの夢に押されてどんどん行動を起こしていくなるほど、うん、なのであらゆる思いは次々に浮かび上がる次々に浮かび上がる夢であってそれが現実に、うん 命を吹き込んんでいいくんだよということですねすはい。じじゃあそその次の次文節ってみましょうそうねあ同じやねここは飛ばそうか、okay. ね Are オールはあ all. all そうあの、オールっていうカタカナのオーを思わないでもほとんどあに近いと思って、で喉の方でああ、your そ, そう、all、your dreams。 うだねでしかもってうのののにはっっていうのにはっていううがあるからーイんちゃう<笑>えっととンン船ででファンタジー号で空へ飛びた一度。うん All えっと で、マイルズアウェイだけがさっきと違うかな。うん、さっきはライトアウェイ、すぐにってやったけど。えー、っと、さっきはライトアウェイだったのがマイルズアウェイになってる、ね。そ, う そ, う そ, うそうマイルズアウェイってことは、えー、っと、1マイル、2マイルやから、遠く離れた。そうそうそう、マあそズウ遠くの彼方で。うん 遠くのカナタで夢が叶うってことね。もうだね、あれ、ジュニスもこう、こう、トークのカナタの心のカナタやな、ね。あ, あ、心のカナタってことね。そうそうそううん、なるほど。Together. ここ一緒やなうでちょっと違うんじゃない ア、ね、ーボイス、エンウィーウォルイントギャガイアタロ i アーボイスウォルインナトアンウィーウォルイフォーエヴァーエズワン。ウィウォイフォーエヴァここ、さっきもあったけど、レヴは、リーェじゃなくて live、レヴァーエヴァーエヴァーエヴァーエーヴァーエヴァーこヴァーエヴァーエヴァーエヴはーエヴァじゃなくてエヴァ Live. そうで、live. AS は、as じゃなくて、as as そう<笑>上手上手なので、<笑> We all will live.We all will live.Forever as one.Forever as one.As as one. Forever as one. And as, as as. one. As one. またこれまたし歌っていうのはさ綺麗に響かへんと人の耳についちゃうから、うん、その、まあ、As あまりにも a に近いと今度綺麗じゃないから、うん、あの a ところで音さんたかんねんけどああ、うん、そ う, そ, うそのどこああでもないええでもないええところに押すのがなかなかねあのいっぱい聞いたらわかるようになると思います、うんうんうんうん じゃあい英にあの声一つに響かせて一つになって生きようということだね。それは We all will l i v e みんなで一緒になって、まあ、永遠に一つになって生きようということね。OK。じゃあ、初めてサビ。長いここまで。頑張っても、急いでも長い。 オッケー、come, come, これ come to see の o t o k i m come see の o tokimaru、うん、で入れといてくれ de r e t come, come, come, come see victory. Come. come see victory. In a land called fantasy. In the land called fantasy. そうだね。ファンタ、これファンタジーって言ってるから、ファンタジーとちょっとだけ S っぽいから私も微妙やねんけど。うん。 ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、あとは何だとファンは何だ、ね、と Land、ね、land, land. land.、うん、ファンタジー、ファンタジー、そうそうそうそうそうあとそうそうって結構難しくってうそ、ん、うそ l そうそうそ l そうそうそ l そうそうそ l そうそいそうそうそうそう e うそうそうそうそうそうそう e うそうそうそうそうそ In a land called fantasy。In the land called fantasy。うんなんか上手になって。る<笑><笑> Love in life, a new decree Love life, new。Love in life, a new decree。Decree。Decree。ちょっと d e c r になってな。Decree。Decree。Cre。e Cre。e Cre。e、uh, Cre。e そう decree。Decree。Dickry あのえっと、decree は、基範法律みたいな感じで、け、う、ど、ん、とりあえず、歌ってみようかな。うん「bring your mind! bring your mind! bring your mind! bring your mind! bring! BR. bring your mind! bring! bring your mind!、うん、to everlasting liberty! to everlasting liberty! うんうんうんうん。そうだね。 ファンタジーと呼ばれている土地に勝利を見に来い。そうそんな大地、心の中の大地やけどな。<笑>に勝利を見におい。でと、はい、Love life. A new decree. 人生何のは愛してその時にっていうのは新しい。 法律規範も戦争したりとか争いことがあったりとか、うん、そんなんじゃなくて、うん、愛し合うすごいのそういうなんか優しい新しい規範のもとでそういうことねえっ、ー、と、うん、こう今の世の中とは違ったこう新しい規範のもとに人生を愛し愛して愛しながらウィンゲーマインツエヴァーステンデバーチ行こうなたのマインドをエヴァラスティングとのはもう終わることがない バラス永遠に続く自由、リバティ。永遠に続く自由に自分、あなたの心をも、うん、持って い, きいけと。持っていきましょうと。ってことはまあ解き放とうというか、ね。精神を解き放とうっていうなるほどことや。<笑>で、まぁ、あ、ここ、感想があって、あ、うん、ーばーんってなるよね、うん。そう、ハーモニーで。 c、うん、c ここまで一緒か、うん、一緒だねその次が Love and life for you and me. ここちょっと違う、ね All、You and me. To behold. To behold. To your soul is ecstasy. To y o u そ soul is そ c s t a s y うん、やっぱりこのエクスタシーって言うぐらいやからファンタシーやと思うわ。ファンタシー、ああ。ファンタジーじゃなくて、やっぱそうじゃなかったエクスタジーやもなんかその、マしてる感じからして、ファンタシーやと思うな、うんうんうんうん。このファンタジーもファンタジ ー, ファンタジーってやつのファンタシーってやつ。ファンタシー。そう。なんかさっきのファンタシー号も、その全部ンに、エサイ、エスの感じやな、全部。うんうんうん かといってものすごく明るい S にはせえへんけど、G もちょっと混じったようなエクスタでも S や、どっちがちょっと S や全部、うんうん、ファンタシー、エクス全部音を振って綺麗に発音するために、なんかその中間みたいなやつを発音してるみたいな感じ。うん、じゃあまあファンタジー自体があの日本語でカタカネしてファンタジーって言うけど、うん、そうとは英語では言わへん。うんうんうんうん、やっぱファンタシーちゃうかな。ファンタシー。うんうん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 見るってことそ の, の注意深く見るって感じ。<笑> to your soul is ecstasy.、うん、多分 to, to to behold、なんか見るっていうのは、ビクトリーを見るっていうのと同じことで、うん、これはね。What was ecstasy だと ?To your soul, あなたの魂にとっての ecstasy だって言ってる。私は理解してないけど、<笑>あのお互いの人生を愛する、愛するっていう。あのあ そうやね、愛するというのは魂の甲骨だ。まあその、ビクトリーを見るっていうこと自体が魂への甲骨だ<笑>かな。ちょっと下の略、いや略じゃなく、が微妙やけど。<笑>うん、to, to behold is ecstasy <笑>。要するに勝利というのを見て、百分に一見百分は一件に違って、そう、あの、勝利というのを見るっていうのが、<笑> 魂の喜びであると。たま、あなたのた、あなたの魂にとって、まあ、こう、えー。エクスタシーであるよっていうことね。ことであると、ものすごい喜びであるとているな。うんうんうん。かなり。英語としても難しいし。しいね、日本語としてもね、難しい。<笑> そ, う そ, う そ, うそう、よ、サマライズして、要約すると、なんかわかるけど、細かく見るとようわからんみたいな。<笑>むしろ、細かく見るとよくわからない。<笑> 英語でもそうなねきっとね、うん、ねこれ、点がどこにあるかで、と文脈違うっていうこともあるからね。う ん, う ん, うん、うんうん。You will find.You will find.Other kind.Other kind.That has been in search for you.That has been in search for you.Many、uh, lives has brought you to. many lives has brought to you, brought you to, brought you to, そうそうそう brought you to, brought you to, recognize, recognize,、うん、これあるね、recognize, recognize, oh, it's your life, it's your life, now in review, now in review, これもある、review, review, うんうんうんうん。 ここテモもリービューって下がるんでもう、ね、ちょっと難しいところやな、うんうん。You will find other kind. Other kind. どぼこか、あなたは何を見つかるかって言うと、なんか違う類のもの違う種類のもの、うん、違う種類のもの。Other kind. That has been in search for you. ど、うん、の other kind? っていうのが、うん、has been in search for you. あなたを求め続けてきてる。求め続けてこう。 うん、現在かがずっとずっと求め続けてかからし続ける。向こうの方も君のことを探し続けてる、うんうん。あらゆるなか他の類のものっていうやつ、うんうん。僕もそれを探し続けてだから運命的にこう探し続けて探し続けてけ、うんううん、Many lives has brought you to recognize うん、うん、it's your life now in r e v i e w 行、う、は、ん、つながってるね。全部最後までつながってんだけど、r e c o g n i z e の後が 何を recognize 認識するかというと、うん、It's your life now in review.In review,、うん、in review っていうのは、こう、review、review って見るとか、あの、こう、みんなに見られてる感じ、試されてるというか、お前、これからそう、ちゃんとやるの見てるみたいな。うんうんうん、あなたの人生が今、こう、ヒノキ舞台に立ってるというか、試されて る,、ね見れ る, れてるうん、見られるっていうのを、うん、認識するところに、いてる、うん、 っていうのをそういう状況に持ってきたのは何かというと、いろんな人生、many lives. Many lives has brought you to. だから、あのいろんな人生、このいろんな人生っていうのがその自分の今周りにいる お, お友達、お父さん、お母さんとか、そういう many lives なのか、自分が今まで何千年と生きてきた<笑>。 え経験してきて今に至るまでの過去の人生を many lives has brought you to って言ってんのかちょっとわかれへんけど、うん、なんせそのあらゆる人生まあ、あのいろんないろんな存在があなたをここに導いてきてそのここっていう場所どうかっていうと今あなたは試されてるっていうそういう場所難しい難しい な, <笑>なで も, も試せれされているっていう状況 だってそうだからそうかの新しいものをというか ア, アザーカインドなんか違うものを見つける場所自分が試されている場所、うんうん、そういうだから新しい展開をそのファンタジーの中で見つけることができるっていうか切り開いていくことができる状況にいるという感じ。うんうんうん だから頑張りをお前みたいなそういう感じで<笑>そういう感じでそういう感じでそういうでそういうでそういうそういういていけるでそうい、ん、う感じでそういう感じでそうでそういう感でういうでもういう感じでそういうでもうい、ん、う感でいうでそういう感じでそういう感じういう感じでそういう Fantasy has in store for you. Fantasy has, is, fantasy has in store for you.、Uh, in store for you. A glowing light will see you through. A glowing light will see you through. Will see you through.、Mm. It's your day. It's your day shining day shining day all your dreams come true all your dreams come true。so as you stay for the play fantasy has in store for you。うん、どういうこっちゃね。もう play っていうのは、も う, ん、うミュージカルの劇みたいな。劇、うん、みたいなね。演劇の。人生、まあゲームじゃないけど、うん、まあすご 人生劇やな。うんうん、だから fantasy has in store for 幻想の心の世界、幻想の世界があなたに用意しているものを in store っていうのはなんかある、よ、うん、準備して待ってるって感じ？準備して待ってるから f ファンタ s ーがなたのために準備して待っている人生舞台。うん、あ、人生舞台いいんじゃないこの言葉。うんうん、<笑>そのっていうのその人生舞台っていうのを生きていくに当たり as you stay for the play。 Yeah, has そこまでなだから人生舞台を生きていくにあたり、うん、a glowing light will see you through. この glowing は、輝く光かかららそのプレイでだから、うん、私はこう舞台の光とかが想像されるんだけど、うん、そういうの、スポットライトとか、が自分に当たって、それが光が自分のこと見ぬこと。あ、見抜くと。うんうん、そう、うん。It's your day, shining day. このこれは君の君が輝く日やとこれ今日はお前の日や<笑>今日や今は俺の日やとかお前の日やみたいなもうめちゃ行けてる君が行けてる日や Shining day、うん、all your dreams come true もうあなたの夢が全部叶う、うん、っていうあなたの日だと今日はでも要するにもう自分が輝く日やってことな人生舞台いで As you glide, as you glide, as you glide. In your stride, in your stride. With the wind as you fly away, with the wind as you fly away. Give a smile from your lips and say, Give a smile from your lips and say, I am free. I am free. Yes, I m free. Yes, I'm free.、うん、free なんかあるともうちょっとあった方がいいかも。Free. Free. Free. Free. Now I'm on my way.Now I'm on my way.Now I'm on my way. 忘れてるな、うん。そうだね。 アジュグライド、アイススケートのグライドやし、滑る滑カする、うん、あとハンググライドだったあ の, の, あのお空で飛びながらこう、うん、シュートをする、その滑走する、滑る、うんうん、風に乗って、インヨストライド、uh, stride. ストライドはこう進む、なんか一歩ずつ進む、そのストライド、ウ t ッドウ i ン d 風に乗って、で風に乗ってね、で滑走していく、アジュフライアウェイ、その飛び立つに当たり、 飛び立つに当たって演奏世界に飛び立つにあったり、うんで。その時には、飛び立つと時には、Give a うん「ギブア smile」笑顔ね。「エガで言うん、from your lips あの?あ「ホホエンデ」、「ファミオリプス」に言の?「ギブア smile」「ファミオリス」に言これ、コンマは実はいらんかもね。多分時間、うん、もその「エンド」の前のコンマもいらんかもギブア smile」「ファミオリス」に言 そうあの歌が切れてるからコマイレルケド、イミテギニョキレテナイト、ゴテキコパン。ギヴァスマイレフセンセイ、レガキュチガノ、ウチモトカラホホエンディ、コユイマショウ。ウチモトカラホエンディ、コユ I am free。僕は言うだ。I am, I am free、うん。Yes, I am free.Yes, I am free. now i'm on my way。now i'm on my way。そう、そう、うん、これ、僕、the on my way どこ行くんやって感じだけど、この。うん、輝く場所を夢の世界っていうか、幻想の世界っていうか、yes i'm free。まあ、その自由の世界っていうか、なんかこう、うんうん、自分が達成できるなんか。場所、もう行くぜ、やるぜって感じ。うん、なるほど、もう元気づけのうもうてんこ盛りの歌よね。ゃあね、せやね、うん、もうあの自分次第やと、世の中がどんなに腐ってようとも。うん うんうんうん、<笑>心の中をこう自由に保っていようってことやな。なるほど、うん、ちょうど今の時期的にもいい、ね。時期的にもうこの世の中ちょっとあれやからね。カラオケで歌えるようにみんなしていただきたいんよ<笑>そう、ねうん。ハイノートも聞かせていただいて。はい。は 発音の仕方からちゃんとこう意味の深掘りからやっていきたいなと、はいいこんな感じブーバーしーを乗せて右月っていうジャズ曲に乗せて歌ったらぴったりもかまったんやけどね、それだいちゃんのやつの すごいね。じゃあその。 まあ、この元々の曲とは違ってその前に前回に説明した「雨月」っていう曲のメロディーに載せたやつがタイちゃんのやつがあるんでこれ詳細欄に貼っておきますので是非それも聞いてみてください。はいということで皆さんも是非カラオケで歌ってかなり難易度高いねこれね。 そうやね、そうやね。でも歌えたらいいよね、楽しい。はい、ぜひ難易度 S 級を歌っていただきたいなと思いますが、<笑>宇宙のファンタジーの解説でございました、はい。お疲れ様でした、ありがとうございました。いい